こんにちはアブです今日はですね、都会から移住しましたって話をしていこうかなと思います。今、とある島に移住してるんですけども、これまで福岡で生活していた拠点プラス、島の拠点を作ろうということで、今、未拠点で生活しています。なんで今、そういう風になってるのか、えー、僕が移住したのかっていう理由と、プラス、えー、おすすめするデジタルデトックスの話をしていこうかなと思います。結論から言うと、えー、今、最近ね、ちょっとね、皆さんに、 きたいんですけどもネガティブなニュースでめちゃくちゃゃく溢れてません世の中ってすごいネガティブな感情が渦巻いてるような僕がそういう風に感じてて例えばテレビをつければ芸能人の不倫だとか芸能人の離婚だとかって結構話が出たりだとか他にも政界への不満だとか GoTo キャンペーンって何で今やるのとかコロナの感染者数が1日に 1,000 人を超えましたみたいな感じでいろいろなネガティブな情報で溢れすぎてませんか 僕ねねねそれを見てな、ね、ななんんか、ね、もう、ね、嫌な気持ちになるんですよ、ね、めちゃくちゃうつっぽくなるなーってコロナうつっていう風になってるような人たちも出てきたりとかっていう風にコロナの影響ですごく体にネガティブな感情を蓄積しやすい環境に今なってるんですよねそれを脱却するために田舎にあえて田舎に移住してみましたこれまでもね古民家暮らしとかめちゃくちゃおすすめしますよっていう風に言ってたんですけども実際どうなのかっていうのをレビューしていこうかなと思います 結論から言うと、デジタルデトックスっていう言葉が最近流行ってて、そこに何かっていうと、スマホだとか、テレビだとかっていうようなデバイス、機械があるじゃないですか。それをデトックス、解読するっていう意味で使われている言葉です。 これどういうことかっていうと、要するに、スマホを使って情報だとか結構簡単にアクセスできますよね。テレビをつければ、ワイドショーやってたりだとか、スマホをつけて LINE ニュース見ればニュースが見れるっていう風に、あらゆる情報がめちゃくちゃ肩になってて、いっぱいいろんな情報を浴びれるんだけれども、それって今、知るべきニュースと知らなくていいニュースっていうのの両方がごちゃ混ぜになりすぎてませんかって話なんですよ。 例えば、最近芸能人でねあの、不倫されたりとか、離婚しましたっていうニュースが、ね、めちゃくちゃ出てますよね。まあ、確かに、確かに離婚は悪いですよ。離婚は悪いだとか、不倫は悪いですよ。ただ、えー、被害を受けた方、えー、奥さんだったりだとか、あのーね、そのご家族、お子さんだとかっていうのは、すごいかわいそうではあるんだけれども、えー、一回ね、ちょっと置いて考えてみると、僕たちの生活にその情報っていりますかってことなんですよ。 僕たちの生活にその情報って別に1ミリも必要じゃないじゃないですか。えー、不倫のニュースを知ったからって言って、今後僕たちの人生により良くなるかって言われたら別にそうでもなくて、えー、むしろネガティブな感情が増えて、あんまり意味ないなっていうのがありますよね。でそういうふうに、なんていうんですかね、不倫をした、えー、まあまあ、悪いことは悪いんですけども、犯罪者のように扱われてめちゃくちゃ可哀想じゃないですか、えーっとね。そういうふうに、まあ、モラル批判されてるんですけども、そういうふうないろんな情報が入ってきて、 まあ、知ってから僕たちの人生が良くなるわけでもないですしそういうふうな情報が入ってくると他にも政界の不満だとか GoTo キャンペーンなんでやるの今はやるべきじゃないよねとかコロナでねばらまいてどうするのとかいろんな人たちが移動することによってコロナが蔓延したらどうするのっていうニュースだとか批判だとかってすごく多くて他にもコロナのウイルスの恐怖を えー、マスメディアがすごく煽ってるような状況になってるまあまあ煽るというかそういうふうにすることによって1日ね感染者が1000人出ましたっていうふうになるとやっぱりねニュースって見たくなるじゃないですか今日はどうなってるの、えー、明日はどうなるのっていうふうにすごくチェックしたくなるっていうような現象が今起きてますとで、えー、コロナのウイルスすごくねあの注意喚起っていう目的であればすごくいいんですけれどもやっぱりあのー、ね感染せざるを得ないというか やはり感染は広がっていくものじゃないですか。もうゼロリスク。絶対に感染しないっていこともないんで、そういった意味ではすごく注意しないといけないっていうところと。プラス、日本の場合、日本でね、あの年間一番あの亡くなられている率が高い、えー、亡くなってるか人数が多い病気って何だと思います、えー、日本で一番あの亡くなられている病気っていうのは、がんなんですよ。えーね 年間37万人、平成30年のデータですけど、えー、年間37万人の人がガンで亡くなられてます、えー。1日あたりに計算すると、1日ね、一日でですよ、1000人の方がガンで亡くなられてるんですとっていうふうに考えていくと、いや、すごく面白くて、1日1000人、今日は、えー、998人の方が亡くなられましたとか、えー、2日目経って2000人、合計で2000人の方が亡くなられてます。1ヶ月で、えー、3万人の人が亡くなってますよ。三0万人の人が亡くなってますよ。 1年で30万人の人が亡くなってますよというふうに、累積でどんどんどんどん発表していくと、すごく恐怖になりますよね。それと同じようなことを今、コロナウイルスの発表で言ってるという感じです。コロナウイルス、1日で1000人の人が感染してますよ、注意喚起ですというふうに言ってて、すごくネガティブな情報でね、やっぱり決してあのウイルスを甘く見るなっていうことを僕は言いたいわけではなくて、過度に情報が行き過ぎると、ネガティブにどんどんなっていくよという話です。 いろんな病気があって、ハイエンドとか心疾患だとか、ガンだとかっていうような、いろんな病気がある中でも、やっぱりそのリスクがある中で、そういったところを踏まえて、やっぱり煽りすぎるのも良くないなというところを僕はすごく思っているなというところです。ネガティブな情報を浴びすぎると、やっぱり自分もね、ネガティブになってくるわけですよ。僕はね、ネガティブにならないとか。 私は全然ネガティブなりませんよっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりサブリミナルのような形で潜在的にどんどんどんどんその情報を浴びすぎると、やっぱりどんどんどんどん体が弱っていきます。そういうふうにネガティブになっていって、コロナうつっていうふうに言われたりだとか、コロナの影響でね、外出禁止だとか、外出自粛っていうふうな形で、どんな、どんどんどんどん家から出ないとか、家から出なくなってくるとすごくうつ症状だとか出てくるん で, で、人と喋らないとか。 え、飲み会にも行けないしっていう風になってくると、どんどんどんどんうつが蔓延してくるんですごく良くないなっていうところで、僕は対策したいなっていうところで今、田舎に移住したっていう感じです。この時期に移住するのはどうなのって話もあるんですけども、すごいめちゃくちゃ考慮して、僕1月、今年の1月から準備してたんですけども、ちょっと4月の段階で動けなかったりし た, りしたんで、まあそれを考えながらも今のタイミングになったって感じです。で、 目的の一つなんですけどもなんで田舎に移住したのかポイントが一つだけあってそれは何かっていうとデデジタルデトックスをすることですこれ冒頭でもお話ししたんですけどもスマホってやっぱめちゃくちゃ便利ですけども便利すぎてあらゆる情報を取りすぎてるってこともありませんさっき言ったみたいなネガティブな情報もしっかりですけども知るべきニュースと知らなくていいニュースっていうのがあって知るべきニュースだけを知ればいいっていうふうに僕は思ってるんでそういったところを踏まえて スマホを使えなないいい状況にしたいなというところですここ今無料で借りてる家なんですけれどもこれどうなってるかっていうとインターネットをつないでませんスマホの電波たまに1になるぐらいアンテナが1しか立たないぐらいの環境ですなんでスマホをほぼほぼ使えないんですよ僕この YouTube 撮影した後っていうのはコワーキングスペースインターネットが使えるカフェだとか に行って、わざわざ行ってですよ。わざわざ行って、そこでネット繋いで YouTube をアップしないといけないぐらい、ネット環境が超悪いところです。そうすると、必然的にスマホを触らなくなるんですよ。もう本当にスマホを触るのがめんどくさいん、ね、で、触らなくなったりとか、インターネット繋がらないんであの、読書だけするっていうような環境になってます。そうするとあの、ネガティブな情報って全く入ってこなくなるんですよね。もうほぼほぼゼロです。ゼロ。えー、そういうことをすると、あわざわざコロナの 情報を耳に入れることもなく全然もうコロナのねあのどうなってるかとかあんまりね分かんなくなるぐらい、えー、他人事になっていきますで他人事になったらやばいじゃんっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけども僕今生活的にはもうほぼほぼあの海と家の往復ばっかりです海に行って海に潜ってで魚ついてで魚釣りしたりとかっていうふうな生活をしてるんで人に会わないんですよねで人に会わないんで別にあのコロナをうつしたりするっていうことがもうほぼないと。 ないいっっててう状況にななますなんであ方法をすごくあ健康的になりましたえポイントの一つ目は無駄な情報が入らないってことですえ知るべきニュースしか入らなくなるんですごく良くなりました二つ目超健康になってきましたえめちゃくちゃね健康なんですよ本当にえ朝6時に起きて夜10時には寝床に着くっていうようなおじいちゃんの生活になりましたこれなんでかっていうともうインターネットつながらないしテレビも家にないんでテレビもう見れないし でネットもなながらないいんんで、で YouTube とか見れないんですよね。そうなってくるともうすることがないとすることがないんで暗くなってきたし周りにお店とかないからもうスマホの読書してで読書して寝る読書聞きながら寝るっていうようなことが、えー、もう当たり前になりましたなんでおじいちゃんのような生活をし始めてますこれがねまたねすごい健康的で、えー、もともとはすごい健康にあの注力してていろいろとあの食事とか考えて生活してたんですけどもより健康になりましたね で今このオーラリングっていうリングを使って睡眠スコアを測ってますこれどういうことかっていうとレム睡眠とノンレム睡眠深いす、えー、浅い睡眠と深い睡眠を測れたりだとかいつ起きてるとかいびきどれぐらい か, かいてるかとか体温の差だとか心拍数だとかも測れるリングになってますこれをつけて睡眠のスコアっていうのを測ってるんですけどもなんと、えー、田舎に移住してから睡眠のスコアが 10% がクッとドン、えー、かドンと上がりました それぐらい、えー、睡眠が良くなって。で睡眠が良くなると、えー、どうなるかっていうと、やっぱり睡眠不足の時ってすごいネガティブになったりしません、ね、なんか力が出ないなと今日やる気ないなとか、モチベーション下がってきたなって思うことってありますよね。えー、睡眠を改善する、イコールモチベーションの管理になるんで、えー、睡眠改善するとめちゃくちゃやる気になります、えー。すごいね、僕の場合やる気になって海に潜ってあの魚突き し, てるしたりするんですけども、えー、そういったところ、ね、あんまりね、 あまりメリットないかなと思ったりするんですけども、まあ、その、仕事もあるんで、そういったところで活かしてるって感じです。二つ目、超健康になるってところです。で、三つ目、三つ目何かっていうと、今やりたいことがサバイバルの修行です。これどういうことかっていうと、ちょっとね、やりたかったことが、古民家暮らしをしたくて今、こっちに来てます。古民家をこっちで購入して、そこを DIY しながらリノベーションをして、例えばカフェだとか、例えば民宿だとか、 例えばコワーキングだとかシェアハウスだとかっていうのを自分で作れるようなスキルをつけたいなと思ってます。で、特に、特にですよ。今後、えー、僕があの今一番ちょっと気になっているのがコロナの影響の後に金融危機がすごい起きるなっていうふうに今準備してます。これはどういうことかっていうと、えー、金融緩和で今お金いろいろ政府がばらまきましたね。いっぱいすりましたね、えーえー。持続化給付金とか、で給付金ね、みんな 全国一律で10万円人がみんな国民に対して10万円配るようなことをしましたそういった財源ってどっから出てるかっていうと要するに普通にお金を吸ってお金をそれをばらまいただけなんですよねで今現在日本の株価って結構2万円台ぐらいで推移してるんですけども実態経済的にどうなのって話があるじゃないですかこんなにコロナの影響で売り上げが下がってるお店だとか会社だとかめちゃくちゃあるにもかかわらず ですごく株価が維持されてるっていうのはおかしいと思いません僕はめちゃくちゃおかしいと思っててやばいなと思っててそれは何かっていうと、まあ、政府が介入してるわけですよ ETF っていう貯蔵信託を購入して日銀が購入してっていうふうな形で間接的ではありますがそういったところで政府がバックアップしてるっていところがあるんですよね株価の維持をするためにそれを考えていくとその月がど ん, どんどんどん回ってくるっていうのが来年再来年ぐらいになると そうなってくると、金融緩和の影響による金融危機、リーマンショックの再来だとか、えーね、あの2011年の東日本大震災みたいな形で、いろいろと悪い経済状況になってくる可能性もあると。そうなってきたときに、サバイバルということで、自給自足した方が、やっぱり自分で食べるものとか、自分で住む場所とかっていうのを確保できるようなスキルを持っておけば、そんな全然関係なく。 たとえば会社が倒産しても、たとえば収入がなくなったとしても、生きるっていうのはできるのかなっていうところで、今そのスキルを修行で蓄えてるっていう感じです。なんで、盛り付きしたりだとか、海に潜って、この前30センチぐらいの、40センチぐらいかな、魚をついたりしてたりしてるんですけども、そういうふうなスキルを今身につけてる段階です。そういった意味で、海がきれいな場所、今、この島はめっちゃ海きれいなんですよ。海がきれいな場所 で, で、魚がいっぱいいて、 えー、今ここね長崎県の五島市っていうところにいるんですけどもあの長崎県ってね全国で2位なんですよ漁獲量が魚が取れる量が、えー、全国でも2番目に多いっていうぐらいの魚の、えー、ブルーオーシャンかオールブルーかそうそうそうそう、えー、ワンピース的に言うとオールブルーっていうふうに言われてるぐらい有名な場所になってますここで盛り付きしたりだとか魚釣りして自給自足の生活スキルを えー、ちょっとでも上げたいなっていうところで今ここに来てますそういったところで今デジタルデトックスしながらえ都会から福岡から移住して二拠点生活をしてますよって話を今日はしてみましたいかがだったでしょうか皆さん共感してくれる方も結構いらっしゃるのかなと思うんですけれどもえタイトル通り都会から引っ越して田舎に移住してで田舎でコミュニカー生活コミュニカー暮らしの家を探してますっていう話を今日はしてみましたいかがだったでしょうか皆さんやっぱりね え、コロナの影響とかたくさんありますが、ネガティブにならず、鬱にならず、楽しく元気に過ごせたらいいのかなと思ってます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。